吉行です。これから。大宮公園に向かいます。大宮公園。埼玉県で初めての国立公園でした。あ 県立公園として整備されました「日本桜名所百選」にも選ばれており多くの花見客でにぎわいますと書いてあります行っちゃいましょう、うん、こいつはかわいいですねこいつは。 何だろうないい目玉をしていますよ行っちゃいましょう 大宮パーク大宮公園に到着しました大宮公園を巡っちゃいましょう 埼玉100年の森埼玉県五国神社 行刑記念碑この日は大正9年10月15日に皇后さまが氷川神社にお立ち寄りになられたことを記念して建てられたものです。 「青木金夜の日」うん、なんたらかんたらなんたらかんたら何たらかんたらか。そして、ニョニョニョニの栽培を広く普及させた。ニョニ 大きい金用さんを知っていましたか。知らなかったですね。一等。水準点。大切に。 白鳥の池の噴水サインの国のヒレナガニシキゴイ。 かわいがってくださいかわいがっちゃいますよ、うん、ハンカチの 松の木これ何の木ハゼの木 で大宮公園開園以来の歴史を見守り続けてきた木の一つです。 冒頭池以上埼玉大宮公園